日常演舞の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらこちらスターバックスから早くもお花見商品が出ましたのでお花見していただきまこちらがのサクサクフラペジノ以前はわらび餅でしたねそしてスプリングシュガーラテ左が とピンクとととととははよくありますねあと桜添いラテというるで今回はパスでがが飲今てフフフ。ではいただきます<笑> 春の訪れを堪能できるラテとドーナツですねおおこの抹茶ドーナツスタバのド商品にしてはですねでも美味しいですそしてフラペチーノこれから先だんだん美味しくなってきますね今はまだ寒いですけど おしっかり食感も楽しめるでちょっと冷えた後は温めてってのはちょっと矛盾してる気もしますけどうんやっぱりスタバはドリンクもいいですねいやドリンクが本命か今年も春のお花見はスタバから返しましたいろいろな食べる桜今年も出会いたいなあなたは何かお気に入りの食べる桜飲む桜はありますかコメントで よろしければ教えてくださいねくださったら私もレビューするかも象様でした最初に食べた桜抹茶ドーナツはスターバックスのドーナツにしては結構甘さが強かったですねなので甘いドーナツがお好きなのであればぜひ食べてほしいですシュワッとシャッとしたシュガーフォーティングの桜と抹茶の甘い香りがふくらい甘さが二重になって 中を幸せにししてくれました続いてこちらのサクラフラペチーノうわーなただ単純で桜の程よい塩加減が感じられるだけでなく中に入れるサクサクの確かマカロンだったかなとゼリーのプルプルとした食感も楽しめて美味しかったですそしてこちらの最後のスプリングラテこれはもう見た目はピンクで春色なんですが、まあ、味としてはやはり シンプルに美味しいラテですねですなので意外性はないのですがちょっと春を感じたい時にいいかもしれません今回ね食べ飲んだ中だとやはりこの桜フラペチーノがいろんな食感も楽しめてなおかつちょっと塩気もあって一番桜を感じられましたので一番をおすすめできます